ミス沖縄クリームグレーシャス福里美樹さんジャンプルー沖縄主典師宮島俊一さんからご挨拶させていただきま す, すまよろしくお願いいたします<笑>皆様ハイタイハイタイこんにちはこんにちはハイサイ 無宇宙が涙ご機嫌いかがでしょうか？ただいま沖縄の言葉、うちなー口にてご挨拶させていただきました。私はミス沖縄クリーン、グリーングレイシャスの福田とみきと申します。本日は皆様に温かい沖縄を感じていただくため、PR にやってきまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。 現在の東京の気温は7度沖縄の気温は21度ととっても暖かいですねで沖縄ではですね今桜の花がもうすでに咲いているんですで、ねはい、沖縄では日本一早い桜祭りを2月中旬頃まで楽しむことができます 昨年の10月31日には私たち沖縄県民のシンボルである首里城が火災によって焼失してしまいましたこれまでは周囲への立ち入りが禁止されていたんですけれども現在では安全面も確認され首里城の周辺を歩いて回る首里城復興コースと題して散策コースもご用意しています 首里城には青殿だけでなくその周辺には世界遺産や琉球王朝の歴史を感じる貴重な場所がたくさんございます皆様この機会に首里城公園も家も足も運んでいただき琉球王朝の歴史の美しさを感じていただければと思いますそして本日はこちらの会場に沖縄ブース をご用意しておりそちらでは観光のご案内とそして沖縄のおいしいグルメもご用意していますやっぱり沖縄といえば沖縄そばですよねはいそしてオリオンビールなどおいしいものもたくさんご用意しているので皆様沖縄ブースでもぜひお立ち寄りくださいませそしてまた沖縄にも遊びにいらしてください一平二平でヴィタンありがとうございました はい、ありがとうございます。はい、そして私はですね、